すっごいきれいなところにいけた Bye. What? この中から獲物がいっぱい出てきて、また入っていったんだ本当行ってみよう行く準備はいいか 行くミカミおやサレ逃げた追いかけるぞ ね、これほんとに がにママがまいにちしなさい すごいおするうわーうわー できたにゃーのぼるぞ ああうん、<laughs> よっしゃ ここにいたいね。危ないところじゃなさそうだし。 形。なんかわかんねえけど、行ってみようぜ。あ、待って、こっちー。待ってー。ねえ、夜になっちゃったのかな。細かいことは気にすんなよ。みこ。大きいね。ゆっくり動いてる。